はい、皆さん、こんにちは。サルです。えっ、ー、と、今日はですね、昨日アップした WATS の新商品、組み立て式コンパクト焚き火台について、視聴者の方から収納に関するご質問をいくつかいただいたので、追加情報としてアップしておこうと思います。なお、こちらの焚き火台については、固形燃料ですでにあの試してますので、こんな風にね、ステンレスが焼けて色が変わってますが、特に変形等はしておりません。 燃焼の様子についてはですね、インスタグラムの方でアップさせていただいておりますので、もしご興味あればそちらをご覧ください。昨日の動画で解明したように、組み立てるときは、最後にこの前面パーツを持ち上げることによってうまくはまるので、逆に分解するときは最初に下げることですね。っていう要領を得ました。はい。なんかですね、昨日ちょっとかなり苦労しちゃったんで、もう一回軽くね、あのー、おさらいしておきますと、 まあ、表と裏ってこれやっぱりですね、わからないと思うんですよね。ただあまりそういうこと考えずにどちらでもいいので、まあ、まず3枚側面パーツをハマる向きで組み立てますよね。で、えー、こちらに置くときには、この左と真ん中のものをちょっとね、折ってやって、こう固定してやればね、あのー、特に難しくないですので、こういう形ですね。はい。 えー、この状態にします。そして、えー、一番端のね3枚目の方にも、はめてやればこういうね状態にまずなりますはい。でここであの、全面パーツをね最後に差し込むわけですよねあずれてますね差し込むわけですけどその時にね昨日言ったようにえっ、ー、と右から入れるか左から入れるかね、えー、迷っちゃうんですけど 必ず上から差し込むんですねだからこの場合だとこっちですねこっちに差し込みますそうすると反対側を下から上に持ち上げるでもうはまります、ね、一度はまるとこれも左右をねこんな風にガタガタしても外れません逆さま向けてねガタガタしても外れませんただしこことここを持ってガタガタすると外れますなぜかっていうとこの 差し込んでるパーツが外れるからです。だからそういう意味ではね、あのー、まあ、少し気をつけないといけないかもしれませんけどこう、遊びがかなりある割にはね、とっても頑丈で、あのー、<笑>やりすぎるとこうなります。はい。あのー、<笑>すいません。はい、すいませんでした。<笑>ということで、テイク2です。えー、これね、あの、収納するときに、あのー、いくつか質問いただいてるんですけど、 えーとですね、まあもともと収納用のケースがついておりますね。したがってそれを使うのがまあいいと思うんですけど、このポリエステルね、化学繊維のまあ袋がね、ちょっと嫌だなっていう方なんかもいらっしゃるかもしれないんですけど、このダイソーのね、ハンプ製のポケティケース、これですね、これはもう楽に入ります。どんな感じかなっていうと、まあ綿なんでね、熱にも多少は強いですし、まあ安心という方いらっしゃるかもしれませんが、 えー、ちょっと大きすぎるぐらいの余裕があります。ねはい、こんな感じですね。ポケティケースに出ると、まあ、大きすぎるかなぐらいですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんね。そうですね。これぐらい折り曲げることができますのでね。大きい感じです。これが一つですね。あと、こちら の, あの合皮のようなね、えー、これは何でしょう。焚き火台入れなんですかね。 そんなことないような気がするんですけど、ちょっと忘れましたすいません。あのー、キャンドゥとかでね、売ってるやつですね、110円。で、こちらも、えー、楽に入ります。こんな感じですね。えー、もう、ここからね、ほぼ出てこないぐらい入りますし、これでもまだね、これぐらい折り曲げることができます。ということで、えー、かなりね、えー、ちっちゃいですので、まあ、楽ですね。それからですね、この、えっ、ー、と、ダイソーの、 ちっちゃい方のねミニメスティンこちらですけど今ですね私はこれが入ってるんですねあのミニメスティンに入るポケットストーブで2つ入れたら結構パンパンであとまあ下のね網を置いてますけどこの状態だとこれが入るかっていうねご質問なんですけどこれはね残念ながら入らないですこんな感じですねえー、どのパーツも 若干無理ですね。ということなんですよ。えっ、ー、と、一応ね、あの、採寸しておきますと、はい、えっ、ー、と、ミニメスティンのですね、この内径が、えー、76ミリぐらい。まあ、大体ですけどね、76ミリぐらいなんですね。まあ、広いとこでもうそれぐらいか、同じぐらいですね。えー、それに対して、今回のこの焚き火台、一番広いとこを測るとですね、 80ごめんなさい9 5ミリぐらいありますね95ぐらいありますこちら側でどのぐらいなのかなこちら側で80あるかないかちょうどちょうど80ぐらいですねなのでまあこちらには入らないということになりますメスティンに入れることができればこのねポケットストーブよりも 厚みがないのでね、よりね、あの、いろんなものが収納できるっていうね、便利さがあって、そういうご質問いただいたんだと思います。従って、通常サイズメスティンの方ですね、えー、こちらの方であればですね、えー、どうかっていうと、ああここが、あ、入りますね。入りました。あの、向きをね、間違えちゃうと入りませんけど、こちら向きにすれば、綺、え、麗、ー、に収まるので、 これはね今までよりもね収納力がアップしますねはいミニ焚き火台を使うことによってこのレギュラーメスティンの方には入りますので、まあ、ここにねポケットストーブ入れるよりもこちらを入れた方が、まあ、薄くってね敷き詰められますのでそれ以外のものがどんどん入るということになりそうですねまあこれはねある意味たくさん収納したい人にとってはね朗報かもしれないですね はい、まああのー、私親子熱心で持っていくんですけどねそういう意味でもね、まあ、便利な焚き火台が出たなと思いますあと実際に調理をしてみて気づいたこととしてはこの上にシェラカップが乗るっていうのはね昨日お伝えしたとりとってもいいんですけどその場合ですねこの隙間が小さいのでこの部分ですねえー、と炎とかねその空気がね 抜け出る隙間が小さいのであまりね火力が強くなるとちょっとこう妨げになるかなという気はしましたあの以前の中華でですねこういうものがあるんですあの、以前はねリクサダとかその辺で売ってたんですけどちょっと名前がねこれリウィベルタってなってて今もねなんかメーカーとかブランドが変わりながら同じ型のものが出てます1500円から2000円ぐらいしたと思うんですけどねちょっと覚えてないんですけど でこういうものだと、まあ、これあのギリギリ乗らないんですけど乗せてもですねこういうふうに空気穴がはっきりとありますのでこの穴からねあの上昇気流が出たりまあ、炎がね出たりしてそれはそれでねとってもいいなっていうまあご徳を兼ねたねこういう乗せ台になってるんですけどそういうものがありませんのでねえこの場合にはもう単純にこの半円状のね、えー、ものの隙間から 空気が抜けるとというななな単純な仕組みとなってますだからトクがね使いたいなっていう方もいるかもしれませんトクはですねいろいろ百均のステーで作ったりあるとアルスト用のね市販のものを持ってたりするんですけど、まあ、そういうものをねこういうところに乗せてやることで、まあ、よりね、えー、ストーブとクッカーとの距離を空けることはねできると思いますので、まあ、勢いのあるね炎を作りたい場合とか こういう隙間からねポキポキと折った枝をね、えー、追加しながら燃やしたいっていう場合にはそういうねちょっと簡単なごとくみたいなものがあればいいような気はしますねちなみにこれなんかはね、えー、と100均の金物を切ってね8センチちょっとかなぐらいの短いねごとくなんですけどこれぐらい短くてもこんな風にねいけるんですよねなんせここのの幅が小さいですのです 全然使えます。ということですので、でしかもこうね、デコボコ加工しているので、こう左右にずれないっていうメリットがあるので、まあ、できる方はね、こんな風に、百均のね、一文字みたいな金物、これを、えー、カットして、こんな風に十字に組んでやることで、安定したごとくとして使うことができますので、まあこういうのね、全然ありだと思います。いいですよね。はい、えー、ということでね、